その個性と魅力は様々な業界からラブコールを受けてきた。しかしメンバーの岸優太ータ27、平野ノシヨウ26、ジングージユ25の3人は5月22日をもってグループを離れる。そんなキンプリと深い関係のある二つの縁をテレビライターの花井厚美さんが紹介する。第2回前2回。前回は紹介した。 キンプリとミュージックステーションテレ朝サ系以下 M ステとの深い関係はこちらから。今回はキンプリが CM キャラクターを務めるある企業との絆について解説していく。四角キンプリの夢を叶えたホインダの企業ビジョンと愛についていよいよ5月になりましたね。デビュー5周年である5月23日から。 q n g p ー n s は二人体制として新たにスタートします。前日22日には、平野さん、岸さん、神宮寺さんがグループから脱退、同日に平野さんと神宮寺さんは事務所から退場するわけですが、その日を迎える前に、生放送の歌番組、エムステに5月19日に出演することが告知されています。花井さんイコール以下どう キンプリの脱退報道は、ファンのみならず、日本中に衝撃が走った。発表のあった昨年2022年11月4日以降あまりの衝撃の大きさに悲観と憶測で揺れていましたが4日後に彼らのスポンサーであるホンダがプロジェクトであるホン・ N ・ D ・ A ・ハートがツイッターを更新しました。ホン・ N ・ D ・ A ・ハートが1周年を迎えたこと、 応援してくださる皆さんへのお礼。グループで訪問した F1 日本 GP のレポート動画が翌日から公開になること。そして、私たちの大切な仲間である5人と共に、お届けします。という言葉と、ハッシュタグに、本 N、D、A、ハート、ー N、G、ピンスが使われたのです。全道、ホンダは、キンプリと共にあるそんな大きな意味のあるメッセージを、 ファンは感じ取っていたという、グローバル企業が彼らを応援する、寄り添ってくれるという喜びと安心感は悲しみと絶望にくれるファンの皆さんの心を震わせたと思います。ここから快進撃は続き、11枚目シングル、月読み、彩り、2022年11月9日発売、のミリオン達成、月読み、MV1 億回再生達成、ベストアルバム、ミスター、 4月19日発売のミリオン達成と記録を樹立させますファンの皆さんの力も当然のことながら彼らにそれだけの魅力があったからこそ達成したものです。ナショナルクライアントであるホンダの姿勢と逆風に立ち向かうごとく数字を積み上げていくグループの力強さは本物だと思います。全能。 四角ホンダ CM の起用におけるキンプリへの強い信頼。2022年12月13日に、ホンダの新 CM、ホン・ N ・ D ・ A ・ハート安全技術教育編が公開されました。前日には、ホン・ N ・ D ・ A ・ハートのオフィシャルツイッターでカウントダウンが始まり、5人のお誕生日の時間に次々と新ビジュアルが公開されています。 午前9時29分にキシさん、10時30分に神宮グさん、午後1時23分に長瀬連さん、24、1時29分に平野さん、4時03分に高橋海人さん、24が公開され、それぞれがメインのショットに、あと1日、というシンプルな言葉も添えられていた。 彼らのことをよく知り、彼らを見ている人がどうしたら喜んでくれるか、まさに本 NDA ハートのメッセージコピー、今日、誰かを嬉しくできたというエッセンスがいっぱいに詰まっていますよ、ネゼンド本 NDA ハートの資料によると、 本 NDA ハートが一番伝えたいことに、誰かを喜ばせることには、すべて同じ価値がある。その喜びのために、一人一人が、手を、頭を、心を、動かそう、ということです。と記載されていた。ホンダが選んだ大切な仲間であるキンプリ、5人そのファンすべての人を喜ばせたいという意図が明確にあるのが伝わってきます。 また、キンプリの出演するテレビ番組への CM 出稿、雑誌の表紙に起用される号への広告出稿をされています。最近では、ベストアルバム、ミスター・ゴの発売に合わせて新 CM を公開し、日本経済新聞の長官全国エリア全団で、新 CM のビジュアルを使用した企業広告が掲載されました。 東京青山にあるショールームでの展示も5月22日までとされており、5人でいる最後の日まで寄り添うというわけです。全キ金プリとホンダとの詳細な契約内容は不明だが、5人での活動ができなくなることに対して、契約不履行と判断された可能性があったと推測されている。ですが様々な角度で検討され懸念材料をクリアしたのでしょう。 新作を制作する予算とスケジュールを確保されて予定通り進行したことが伺えます。自ら選んだタレントに責任と信頼を持つ、それは間違いではないと自信を持っているようにも見え、企業としての姿勢や真の強さを見せつけられました。新 CM のテーマは、夢、気持ちのいい青空の下。 車やバイクで走行する5人の笑顔が印象的な CM です。5人でのテレビ出演は最後になるだろう。5月19日放送の M ステでも未来ある企業と5人のメンバーたちの大きな夢に向かっていく姿が映る CM が見られることでしょう。全農近く 本 n d a Heart が新たに金プリ全員集合の新 CM を公開し各4月24日には、本 n d a Heart 公式ツイッターに金プリメンバー全員集合した新 CM が公開中。